ヒーローは苦難の連続だ君がやらなければ誰が世界を守る私はジェニファー弁護士ですいい友達がいて飲まなきゃやってらんない仕事に追われててジョージ法選の部署を新設した君にはその顔になってほしい ムカつく親戚がいる望んでいなくても力を使いこなせ怒りと恐怖で変身する女性なら誰でもそうーブース変身しないと死にそ う, うよし大成功だまずいやめろ普通の弁護士でいたい 新春子はどこ今は有名人ねあなたのヒップライン最高ねアベンジャーズに入れる私はヒーローじゃない億万長者かナルシストか天涯孤独な人がなるんでしょ 20代のデートなんて憂鬱なだけ最高のデートだ、oh. ポテトでも頼むお持ち帰りで